皆さんこんにちは浅田スクールです今日も N3 の文法を一緒に勉強しましょう今日勉強する文法はこちら何々こそそれでは接続からチェックしていきましょう「何々のところには名詞または助詞が入ります」意味は何々は何々がという意味です こその前に入る言葉を強調するときに使いますそれでは例文を一緒に見ていきましょう去年 JLPT のテストを受けたソフィアさん結果は残念ながら不合格涙が出るくらい悔しいでも諦めないぞ 次回こそ合格できるように勉強頑張るぞそれでは例文をもう一度見てみましょう次回こそ合格できるように勉強頑張るぞ次のテストは絶対合格するぞと次回という言葉を強調していますそして今年 日本語学校に通いながらテストのために勉強をしています結果は合格涙が出るくらいい嬉しい結果を先生にに報告に行きます先生合格しました先生のおかげですソフィアさんが勉強を頑張ったからこそ 合格できたんですよ勉強を頑張ったから合格できたと頑張ったからという部分を強調しています何々こそは挨拶でもよく使われます例えば自己紹介の時鈴木と申しますよろしくお願いします こちらこそよろしくお願いしますこちらつまり私もよろしくお願いしますという意味です他にもありがとうございましたと言われたときにはこちらこそありがとうございましたということができます今日は強調の意味がある何々こそという文法を勉強しました名詞だけでなく